ありがとうございます遺伝研の森ですでは私の発表を始めます。我々が開発の対象としているのは微生物、特に原核生物を主に扱っておりまして、幻、ま、覚、あ、生物は地球上のいろんなところに存在していて、まあ、環境と深く関連していますので、その環境というキーワードでバイオだけではなく、さまざまな分野と連携ができるような生物になっております。で特に最近は微生物群集以降、マイクロバイオムと言いますけども、このマイクロバイオムの研究というのは非常に盛んな。 に研究が行われていて、まあ、この下に書いてあるグラフもそうなんですけど、公共の延期配列リポルトリーにもマイクロバイオームの解析、ショットガメタゲームだったり、アンプリコンシーケンシングなどのマイクロバイオームの解析のサンプルの配列データが非常に急速な勢いで蓄積されておりますで。我々は今まで統合化推進プログラムで1機、2機、3機とマイ microbeDB.jp と, というあの統合データベースのサポートを受けて、まあ、マイクロブディビ e d b j p という データベースの開発についてサポートを受けてきました。でこの m i c r o b e ドと j p では微生物エンサイクロペディアとなるようなデータベース、つまりはここのデータベースに行くと大体微生物について大体のことが分かるというようなデータベースを目指して開発を進めてきておりました。その結果として、こういう m i c r o ビ e ド b j p 今もこの URL でアクセスできますけれども、 微生物の様々な情報というのはゲノムに紐付けた形で遺伝子や系統や環境などのデータというのを紐付けて一つのデータベースで検索できるようなシステムを作ってきました。で、中身は全て RDF で構築されております。で、この microbdb.jp を使うことで、例えばマイクロバイオムのデータについては、道場や腸内など様々な環境由来のマイクロバイオムのデータというのを検索して、でそれらの 系統組成や遺伝子機の組成をデータベースのウェブブラウザ上で比較解析することができるような機能も提供しておりますこの m i c r o b e d ドと JP ・ v j p 他にもマイクロバイオのデータベースというのは世界中にいくつかのグループが開発しておりまして例えばマグニファイだったり MG ラストなどヨーロッパやアメリカなどのデータベースが有名なんですけれどもそれらと比べても扱っているマイクロバイオのサンプルの数やメタデータの量としては他を圧倒しております ただ、どのデータベースもそうなんですけれども、最近、このマイクロバイオムの解析において、ちょっと状況を変えるような新しいタイプのデータが出てきております。それがこのメタゲネムアッセンブルドゲネム、MAG と以下、略しますけれども、この MAG のデータセットというのが、急速な勢いで出始めております。では、この MAG というのは何かといいますと、通常、メタゲネム解析、ショットガーメタゲネム解析というのは、左側のように、新型シーケンサー以外の短いリードを アセンブルで長くつなげて、長くつなげた各コンティグセット、コンティグデータについていろんな解析を行っていくというのが普通になります。ただ一方で、最近流行っているこのマグを使った解析というのは、短い配列データをつなげたコンティグセットから、まあ、そこをさらに配列の特徴でクラスタリングをして、個別の微生物のドラフトゲネムセットというのをいくつか作るということをします。これ、なぜそういうことができるかというと、まあ、微生物は非常に そのゲノムが GC 含量だったり、保存商品度、あとは群衆中の存在量などの情報というのが、いくつか違った特徴を持っておりますので、ある程度の長さの配列があれば、系統ごとにある程度配列をクラスタリングすることができます。そうやって配列をクラスタリングしてあげて、個別の配列クラスターそれぞれをマグと呼んでおります。なので、メタゲノムからアッセンブルしてできて、クラスタリングされてできたそれぞれのゲノムですね、ドラフトゲノムをマグと呼んでおります。 このアセンブルとビーニングというアプローチ、そのクラスタリングのことをビーニングと呼んでますけど、というのが最近非常に流行ってきております。こういうビーニングをしてマグを作るようなツールというものがたくさん出てきております。これによって、今までメタゲルムの解析をするときの一つの大きな人数としては、なかなかナンバイオな微生物を解析する手段がなかったのでメタゲルム解析をしていた研究者というのは非常に多かったんですね。そういう研究者は、ナンバイオの微生物の ゲノムというのがマグを作ることで簡単にドラフトゲノムが手に入るのであれば、そのマグを使って解析をしたいと。メタゲノム1回あの、シーケンスすると数百万ぐらい遺伝子が出てきますけれども、数百万の遺伝子の全体像を議論するのではなく、あくまで数千、五千とか六千ぐらいの個々の微生物のゲノムの遺伝子数を分母にして議論したほうが、議論が単純になるので、まあ、そういうマグを使った研究というのが、マイクロバイオの研究というのは非常にまあ主流となってきております。 で、実際、例えば2017年のこの論文では、たくさんのメタゲノム解析のデータから8000以上のマグを作って、その解析を行いましたという研究で、1個ずつのマグとしては、コンティクスト数が100から200という、まあ、少し精度が悪いドラフトゲノムというような位置づけになっていて、それらを使った比較ゲノム解析などをこの論文ではしております。で、一方で、1町内メタゲノム、最近非常に流行ってますけども、これらでも15万以上のマグを作って、 それらの比較解解析析をしして大陸間何が違うのかなと解析したような論文も出てきてきおりますでそれはのたくさん出てきた、1個ずつのものでたくさんできたマグを集めて、系統分類して、マグ を, をメインとした系統分類のデータベースを作っているグループもありますし、そのマグ配列の自動的に名前を付けるような、これは正式な分類規約にのっとった名前ではないんですけど、名前を付けるようなツールだったり、基準というのも出てき始めています。 そういう状況でして、このマグというのは今後、マイクロバイオームの解析、特に微生物の研究において非常に重要になってくるだろうと考えられています。でそれを示しているのがこの表でして、左側が今まで分離培養ができて、まあ、正式に名前が記載された各系統群を表しています。種に関しては2万2000種ぐらい。で、ファイダムに関しては42ファイダムも今存在しているんですけれども、それに対してこのマグデータを使って、 配列としてはどれぐらい違うのかというのをもにして系統を定義したというのが右側になっていて、それを見ますと、大体マグトから定義すると種に関しては6万5000、ファイラムに関しては166と、大体3倍から4倍ぐらいの系統が仮説的に定義されています。まだ正式なものではないですけど、定義されています。実際、これらのそれぞれについてはもゲノム配列がある、ドラフトゲノム配列がある状況ですので、比較外ゲネム解析などをして、 微生物の多様性について議論するような場合っていうのは、この左側ではなくて、もう右側を扱うのが当たり前になってきている状況です。で、このような状況ですので、もう m というものがマイクロバイオムのデータの解析、だってマイクロバイオムの研究、特にさらには微生物の研究そのものを大きく変えようとしてきておりますので、我々もそれに対応するために、microbdb.jp、今までは個々のマイクロバイオムの系統組成や遺伝子機能組成、あくまでメタゲームの全体像を扱ってきたデータベースなんですけれども、これを 特にマイクロバイオ、特にマグに特化した統合データベースに作り変える必要があると考えて、今回、この研究開発を提案して採択していただきました。で、我々の研究開発では、特に爆発的に増えていくマグだったり、マイクロバイオのデータにい早く対応してデータを収録して、さまざまな人に検索だったり、解析可能な統合データベースとして、マイク ロ, イクロバイオ研究の国際的なデータハブへと発展させることを目的としております。 で新しいデータベースの名前として、マイクロバイオムデータハブというものを考えており、この URL、htbsmdatahub.org で、マイクロバイオムデータハブの新しいデータベースを本年度中に構築して公開する予定です。現状、この URL にアクセスしていただいても、microbdb.jp に飛ぶか、またはその転送が、が URL 転送してますので、セキュリティ的に危ないですよと言われるだけなので、まだここにアクセスしていただいても、 見れないんですけれども、今年度上にはマイクロバイオムデータハブというのを公開したいと考えております。で研究開発実施体制としまして、私が代表ですあとは基礎生物学研究所の内山先生のグループ、東京工業大学の山田先生のグループ、東京大学の松井先生のグループの4グループが一体となって研究開発を進めていきます。で具体的な研究開発項目としては、ここに6つ列挙しましたけれども、それぞれを個別には今回時間がないので説明しませんが、 重要なこととしては、マグのデータというのは、機械学習の結果として作られた仮説的なゲノムですので、実体はそこに金株そのものにアクセスすることはできないです。なので、このマグを使って実際に実験をしようとしても、それう実験することはできないので、リソース、金株、実際の実体である金株との連結というのが非常に重要になってきます。でその部分についても、さまざまな金株保存機関と連携しつつ、研究開発を進めていきたいと考えております。以上、まとめますと。 我々はマは microbdb.jp と, というのをこの統合化推進プログラムのサポートのもとに今では作ってきましたけれども、MAG というのがマイクロバイオム領域で新しく出てきて、非常に人数が高い、特に微生物の研究自体を大きく変えていく可能性が高いと考えて、この MAG であったり、マイクロバイオムに特化した統合データベースに作り変えようと現在考えて、研究開発を進めております。その結果として、マイクロバイオム研究の国際的なデータハグに、我々のマイクロバイオムデータハグを発展させようと考えております。 私の発表は以上になります。ありがとうございました。